「恋でも命が燃えりゃ」「じの目を斜めに隠れ したには木舟ねがわ に恨みごと」「やんでおくれよ」「黒髪しぐれ」「岩に砕ける」 「きたかとうらあきど 「いけない定めの橋よ」「渡れば別れはすぐに」 黒かみしぐれ泣けぬ私は火の蛍あなた一人に身をうが